またミスしちゃったもう怒られるのは嫌だよもうええよえ怒るのも疲れるしあとやっておくからもうええよあはいすみませんでした